ははいいいおはようごござざまますすラスカルでございます本日の動画はですねつけ麺鉄さんの本店にお邪魔しておりますとういうのもこのねつけ麺鉄さん、まあ、僕もお店で何回も撮影等でお世話になっておりましてかなりねこう有名なお店ではあるのですが今回この本店限定でつけ麺のねつけ汁こちらがねだいぶ濃厚になったとつ、まあ、け汁のね変更があったということで早速ねお店の方に伺いました今回いただくのはつ、えー、け麺を 2種類でラーメン2種類のまぜそば1種類と計5杯にチャーシュー丼なんかもいただく予定になっておりますのでメニューの方が来るまで少々待ちたいと思いますはいということでただいまね1品目到着いたしましたこちらがね、えー、通常のつけ麺となっておりますもうねすでにだいぶ濃厚な豚とね魚介の香りがもうこれに充満しておりますお腹すいたんで早速食べていきましょうよしいただきます こっちがね、こののつけ麺の丼でございますこれ今回ね変わったそのチャーシューらしいんですよ釜焼きになってるらしいんでこれもめちゃめちゃ楽しみ<音>楽ひとまずねこの麺だけで 焼きチャーシューとうまっではこの漬け汁に出して<笑>あめちゃめちゃ濃厚。 かなり強まっててめちゃくちゃ濃厚だよ 続いてこちらが2杯目ですね鶏つけ麺でございますいやすっげえのよ<笑>何がすげえって鶏のね香りがものすごい、はあそうそだそれでは早速いただきますでこちらね鶏つけ麺の方は鶏茶になってるんですよね先ほどのはこのね豚を使った大判なチャーシューだったんですけどこちらの方は、まあ、鶏チャーシューね焦が の, 小足の 香ばしい鶏肉になっておりますさっきも食べたんだけどやっぱりね、麺がうまいからさレイスしたよこれちょっとこれ見えるかな鶏チャーシューうん。れいい それやばいわ。そしたら、この。鳥の方にも。どぼっと。ああ、うまっそう。よいしょ。これうまっ。 鶏のこの旨味の層っていうのかな味の厚みがすごいよ はいととうことでただいま3枚目到着いたしました3枚目が混ぜそばでございますでこの混ぜそばにはねこちらのタレがついてるんで先にねこれ全てかけていきましょう<音楽>もうさめちゃめちゃうまそばじゃないこれやばいよねいいやっ うまいやつだいただきます結構まろやかめの醤油感に背脂の、ね、甘みとかも入ってて二つ黒ね黒胡椒の、ね、香ばしい香りがあるんで結構ガッツリめの味付けなんですけど。 重くないね不思議とただ食べ応えはねしっかりあるんですよこれがねうまいうんそしたらこの卓上にある見えるかな特製の柚子八味こちら使っていきましょう はい、ということでとりあえずが4杯目到着いたしましたこちらね、中華そばでございますもうね、メニューが来た時から魚介系のね、このいい匂いがファッと来てるんですよねめちゃめちゃうまそうなんで伸びる前にね、早速食べていきましょういただきますひとまずこのスープから 自体はね、かなりスッキリはしてるんですけどこう煮干しのね、苦みってのが効いててなんかねこん懐かしくてすごくホッとする味。 ルカーってこんなうまかったんゃしっけ<笑>いいっすねこれ<音声>はいってことで次が到着しましたこれはねご飯物になるんですけれども 釜焼きチャーシュー丼でございます今回 の, そのチャーシューのね変更に伴ってこのご飯ものも変わったそうでございます、ね、めちゃめちゃうまそうだよねもうこれ反則じゃないやれ。やば<笑>ずるい<笑>うまいい うん、スープ取っといてよかっためちゃめちゃうる、ん<笑>うん、はいということでこちらがね最後のラーメンでございますこちらのメニューが、えー、2月から限定販売される辛味噌崩し鬼油中華そばでございます こちらのメニューなんですけれども鉄さんのねまあ一部の店舗を除く全店舗で限定販売するそうなので是非ねこれも気になった方は食べに行ってみてくださいこれやばいでしょう絶対うまいと思うんで早速ね食べていきましょういただきますでもうこれさこの見えるこれ背脂ねずるくないこれもうやばいよね背脂をまとった塩ベースのスープ絶対うまい <笑>最高に太れる味してるマジうまいこれやっぱり<笑>あーこれいやーこれも う, もうねうまいもうスープだけだけどうまい麺い<笑>っちゃうよ麺これうわ これ限定か、限定か、デフォルトで食いたい、ずっとあってほしい。